あのね私実は気づいてるのほら君が言ったことあまり考えない。 会たいたと「思えなくて忘れてたんだけど」「盲目的に盲導的に妄想的に生きて」「衝動的な焦燥的な消極 的, 的, 的なままじゃダメだったんだ」「きっと人生最後の日を前に思うのだろう」 と言って」「あのねそれが青いのってどうやって伝えればいいんだろうね」「夜の」 雲が高いのでどうすれば君もわかるんだろう」「言って」「あのね私たつはわかってるの」 もう君が言ったこと「あのねわからつやって言うんだろうね忘れたいんだけどもっとちゃんと言ってよ忘れないよメモにしてよ明日10時にホームで待ち合わせとかしよう」「ボタンはちても花だ夏が去っても随分は切だ」「口に出して声に出して」 君がいて「そして人生最後の日君が見えるのならきっと人生最後の日も愛を歌うのだろう」「全部全部無駄じゃなかったって言うからああいつか人生最後の日君がいないことがまだ信じられないけどもっと